今回のご紹介する動画なんですけどもこの後ろに書いてありますグラマーエクスキューシブアソークっていうホテルになりますここはですね近くのターミナル21スプーンビットの大きな交差点そこから北上して徒歩でだいたい5分ぐらいなとこにあるホテルになりますここ結構綺麗なホテルなのでご紹介させていただきたいと思いますそれではですね中の方に進んでみたいと思いますそれでは行ってみましょう 初めにですね入ってすぐのとこなんですけどもタクシーとかで来られる際には道路口から入って奥側の方ですね車でずっと行きますでスーッと行きますとこの奥側の方を回って U ターンしてフロントの前のところに着くような感じになってますそして乗り物はそのままずーっとですねアウトっていう形になって出られるような感じになってますんでタクシーで来られる時にはすごいいいと思いますがほら今こうやってね タクシーが1台入ってきましたね。ちょっと追いかけてみましょうか。はい、ほら入ってきましたね。で、中行くとほら u ターンするような感じになって。はい、こんな感じで u ターンですね。はい。 ちょっと入り口のご紹介です。こんな感じになってまーす。はい。それではですね。入り口のところまで来たので。レセプションあたりの周りのところをですね。紹介をしたいと思います。では中に入ってみたいと思います。一応ですね。撮影の許可はいただきました。はい、中に入ります。こちらがレセプションになります。はい。こちらになります。 こんなな感じでなってますはいサワディカ ー, ー, はーじゃあこちらこんな感じになってますねそれでですね次にですねレセプションの前なんですけどもこんな感じで待合室になってますすごい綺麗なところですねそれで隣の方はですねエレベーターになってまして 上の方に向かう形になってます。で上がですね吹き抜けになってます。で私が泊まったところは2階なので行ってみたいと思います。っえー、とですね宿泊する部屋の前まで来ましたのでこれから部屋の方をご紹介したいと思います。私が泊まったのは2階でしてこの205室ですね。でここのちょっとルームキーの受け方なんですけど今まではタッチしてるタイプだったんですけどここは挿入するタイプですね矢印がこっちついてますんで。 で抜まますすととカチッと開きますでこれで中入りましたで入りまして今度はここに購入するところがあるんですけどで今度はこれ裏表があって今度はこっちの裏のやつを中を刺すような感じになってますねはいはい、それでライトがつきました入ってすぐにですね右手側にですね浴室がありますではですね浴室の方をちょっと見てみますねまずはじめに洗面所ですねで石鹸が りしてこっちはタオルですすねねあります、ね、でトイレの方なんですけどもここはモシュレットじゃないですねジョームラッがありますトイレットペーパーありますでちょっと左手側ですねちょっとここ面白いですねてて浴槽がここはありますでちょっと離れて見るのを撮りますとこんな感じでこうシャワーがありますねでここ面白いんですけどシャワーもこっちにもあって こっちの浴槽側の方にもシャワーがあります。なので、シャワーが2個あるんですね。ここ結構大きいですねで。タオルのここにありまして、この下はあれですね、滑り止めのやつですね。で、バスタオルなんですけど、浴槽の上にありました。ここすごい綺麗ですね。まあ、浴室はこんな感じですね。次にですね、その浴室の反対側ですね、こんな感じで。 ま, すね、でまず目につくところからなんですけどコップが2個あってマグカップ2個あってコーヒーですね関連もと紅茶とかリプトンありますねでポットもありましてフリードリンクですねお水ありますで下を開けますと冷蔵庫ありました日本製ですねで開けるとこんな感じになってます まあ、飲み物を入れたりちょっとした、まあ、旅行するレベルだったらいいんじゃないかなと、まあ、大きさはこのぐらいですはいでここ多分荷物置き場ですかねこんな感じになってますね下は荷物入れになってますはい次を中どんどん見ていきましょうかソファーがありましてテーブルがありますもうここを見ただけで えっていうような大きい感じなんですけどもこれをですね右を見てみますとめっちゃ広いんですよ広くないですかもう大きいですよねすごい大きいんですよこの布団の前にですねこっちのテレビの方を見ていきましょうかスピーカーが大きいんですよでこっちにパソコン何か使われるからこれあると便利ですね で、ここにはですねコンセントですね2つありまして1個はもうこれのスポットライト使ってあるんですけども、まあ、ここにあとはンがありますねはいここに椅子の下にはゴミ箱がありますでソファーの方を見ますとソファーの横の方にもここにもコンセントが2個ありますはいで次にですねベッドの方に行きましょうかちょっと硬さ具合を見てみようと思ってます まずは枕の方ですね枕の方ですとあ張りがあるような硬さでこれも柔らかすぎず硬すぎずですかねでベッドの方なんですけど結構硬いですねここは、うん、スプリングが結構強いのかもしれないですけど、ま、結構跳ねますはい硬いの苦手な人はちょっと厳しいかもしれないですけどこんな感じですねはいで ベッドの隣にある備え付けられてるものなんですけれども電話が置いてありましてその後ろにですねとこれエアコンですねはいであとライトのスイッチがあります で, でドリンク関連ですね頼めるようになってましてあとメモ帳と鉛筆もありますでライトもここにありますねはい隣のベッドの方をどうなっているかといいますとでこっちには USB とコンセントが1個あるような感じですね でその左側にクローゼットがある感じですねこれ結構大きいですよねでしかも開けるとライトがつくっていう感じでちょっと離れて見てみますとこんな感じなんですよでかっみたいなはいでハンガーの方もいくつだ ?1234567899 個ありますはい でその隣右側に開けますとドライヤーが置いてありましたその下に金庫がありましたね最後に下に行くと革靴用の靴べらがあってあと革靴でよく磨きためのブラシですね置いてありますベランドリー用のビニール袋がここにありましたこんな感じですねもうですねこの部屋はですねすねごい たりできる場所だなって思います。で、今回はですね。朝食はつけないで泊まる形で予約したので、朝食のやつはご紹介はできないです。はい。以上で私が宿泊をしたホテルの部屋のですね。紹介になります。これでは以上です。ではですね。営業時間以外なんですけども、ルーフトップの方を特別にご紹介させていただけることになりましたので。 ちょっととルーフトップの方をご紹介したいと思い思ますでこちらの方はプールですねでプールの奥側の方にはサウナルームがあって一番奥の方にジムがあるみたいですねで今回は特別にプールは OK っていうことだったのでプールサイドってところを見てみたいと思いますで上がってみますとこんな感じで左側にこんなちょっと小さいんですけどプールがありますねでプールからの上の景色がこんな感じで なってますね。はい、ターミナル21が近いので、まあ、この建物ビルがすごい大きいですね。で、逆側にもプールがあります。で、こっちの方に休憩するスペースもあります。はい、一番奥にですね。ここにシャワーがありますね。はい、こんな感じでシャワーがあります。こちらの方にはテーブルと椅子がこのプールの。 横にあるんですけども、ここからですね、すごい景色が、これ超綺麗じゃないですか？これ右側にあるのがターミナル21ですね。で、ここがあれですね、ターミナル21の交差点ですね。で、それでこの左側あのソイカウボーイがあるところになりますね。はい。こんな景色が綺麗なところにあるルーフトップになります。 まままあこんななな感じですすすねご紹介はは以上ににりり、はい総評になります実際はこのホテルいろいろレビューしてきましたけども室内の方もすごい広くて浴槽もあってですごい綺麗だったですねでフロントの人たちもすごい対応が良くて日本のおもてなし精神こちらのホテルにも心に響いたそんなホテルでしたね 一致条件のところもすごいよくて麻生区駅からもう歩いて5分のあるとこなのでこのホテルから色々バンコクのですね観光地とかグルメ関連の有名店とかバンコクの中心から色々送っていけるようなホテルだったのでここはすごいおすすめできるかと思います是非ねおすすめできるホテルなので是非ともバンコクの方にですね来られましたらこちらのホテルを予約していただければ安心して泊まれるかと思いますそれではですね総評は以上になります 最後までご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画がねバンコクの最後の動画のレビューになりますこの前にもねタイバンコクあとはパタヤの方ですねレビューしておりますのでタイ関連の情報が知りたいという方がおりましたらぜひともねチャンネル登録していただければなと思っていますそれではこの動画は以上になりますそれではまたバイバーイ